さ, さ 始, まま始まりました「少量チャンネル」ね寒いね寒いね<笑><笑>今日はねあの外からお送りしてますいつもね部屋の中ばっかりでち ょ, ちょっとたまには外出たいなって思って、うん、ちょっとねあのまたあの吉祥寺にある井の頭公園の、うん、今回はねあの西園の方に来てま す, 来てますで広場、えっと、この何この放送、うん 21回目なの気づけばなんか何その数字<笑><笑>なんで二十<笑>回でここ一番最初の1回目に撮ったのが<笑>うん、うん、井の頭公園でしょそうでそう21回目ああまだまだ正月の 何, 何あれが抜けないんですけど正月気分抜けてない<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそ もっと味わいたかったけど、うん、なんかもう終わっちゃったって感じ、うん、今日はえっと朝起きて、うん、二人でご飯ん食べに行って、うん、何のお店、うんなんなん なんか背景とかがあまりにもちょっと寂しいなって思っててなのでその壁でねだからちょっと買いに行ってて開けてそうでなんか布屋さんに行ってそれを壁にうまく貼れればいいかなとか思ったりしてね買っちゃいましたちょっとね この布だけだと寂しいからねさらにちょっとデコレーションとかできたらいいよねうん、うん、これからまたそういうのも見に行くうん、うん、行こう、ね、でも結構なんかあの何スポーツしてる人とかも多かったりしてる、うん、ねちょうどね学生とかもやっぱ部活のあれなんかな走ってたりするよねああ、ね、そうだね うん、でまあその年明けてどうしますどういう<笑>何作りますかあ、動画<笑>動画ねいろいろ考え中なんだけどなかなかちょっと時間とかも調節がちょっと難しくて、うん、あれなんですけどそうだ、ね、なんかでもまた料理コーナーとかもしたいよねあそう料理コーナーは作ろうかなと思ってて、うん、近いうちに近いうちとかあとは何だろうななんかチャレンジ動画とかもしたいね どういうのなんか例えば「激辛食べてみました」とかあなんかさなんかちょっと大食いチャレンジしてみたりとかさ俺多分激辛は多分いけるんだけど本当なんかそういうのじゃなくてなんかわさび系の辛さがいいへぇ、えーうん、ちょっとそれだとさ来るじゃん<笑><笑>めちゃめちゃ泣いてるところう そ, うそういうの辛いのもいいんだけど、うん、わさびとかちょっとずーンとくるやつを、うん したいかなね、うん、まあいろいろとかもしたかったりとかやっていこうよそうだねうん今日は久しぶりにまったりモードの動画じゃないまったりそうだねうん、うん、なんか日が暮れるのも早くなってきたからね。うん、だいぶ今ま何時ぐらい四時ぐらいかなまだあそうだね四時半4時ぐらいだけど四時半だけどもうなんかだんだんね夕焼け さっきすごく綺麗だったね井の頭公園 の, あのああそ池のところで太陽がね、うんうんうんうん、ちょうどまだ沈んではないけど、うん、すごい綺麗だったよね。うん、とかそうねそんな感じそんな感じ。そんな感じ<笑> 作っていきましょうゆっくり、ね<笑>うん、お正月の悲しいエピソード話しとくあれ話してなかったんだけど。まだ話してないあ、そうなんだ、どうぞ元旦早々、<笑>元旦早々<笑>、うん、お財布なくしました<笑>、はい、<笑>もう免許証も保険証もキャッシュカードも全部入ってた財布 まだ見つかってないんだよねそう警察にも届けて、うんね、職場のまあ商業施設の中に職場が入ってるので、うん、そこでインフォメーションとかも聞いたんですけどね見つからず<笑><笑>まあ置きっぱなしにしてた俺が悪いんだけどなんでね正月早々免許証の再発行行ったり、うんうんうんうん、キャッシュカードの再発行に行ったりうん、うんうん、結構、うん でもね、うん、本当に正月4日の日金曜日、うん、あの多分、その免許センターとかが年明け初日の日だったと思うんだけど<笑>ものすっごい混んでて、ね、しかも再発行の人めちゃくちゃいて、うん、みんな正月財布なくしてんだなって思った<笑>ああそうなんだ<笑>そういう時期なのか な, の、まあ、なんかだってね50人待ちとかだったようん。<笑>いやその 前にもめちゃくちゃいたから多分何百人ってね再発行の人いたと思うあの日、うん、そうかそうかそうか、うん、<笑>そうかそうかあと免許更新の人があーそうだ、ね、もう、だねも建物の外まで出ずますったから、うん、やっぱ正月もね、うん、帰省したのを、うん、きっかけっていうか、うん、そこでね、うん、免許更新しないとっていう人もたくさんいたからそうなんだね<笑><笑>うんまあでも、うん、正月早々 財布はなくしたけどまあ、新規1転、新しい財布も買って<笑>買ってお財布あれだし予選日の寿命なんだってあそれぐらいしかないん だ, だから3年間くらい使ったら新しいのに買い替えた方がいいんだって、うん、あそうなんだねそっかそっか前の財布ほんとに16年くらい使ってた財布だったからう ん, うんうん、うん、なるほどそうそう んなな感じで<笑><よく笑>なんかまたなんかそのもっともっと し, してほしいことうんあればぜひぜひ書いてくださいなるべく、ね、なんかこれやってほしいあれやってほしいなるべく全部やりたいと思うのでうん全部やりましょうできることはできること は, <笑>できることは<笑>そうかなうまあこんな感じではいこれからも<笑> よ ろ, <笑>よろしくお願いします。<笑>はいそうね、最初、一発目ライブ配信だったからね。そそそそうそうそうそう動画でっていうのはこれが初めてなのでねそう、うん。うん、こんな感じでいいかなと<笑><笑>そ。そうゆるい感じ で,、ね、感じでやっていこう、はいで。はい。って感じです。はい、なので、よければ、はい、チャンネル登録 と, 登録と<笑>高評価ボタン、よろしくお願いします。ではまた。